Bye. <laughs> ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子、バオシンです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録、お願いします。早いもので、今回の旅行シリーズ、只見線復活編、第3話になりました。この映像を撮っているのが、2022年10月の中旬ということで、およそ2週間前、2022年10月1日土曜日、11年という、長い長い時間を経て、ようやく、秘境の路線、JR 只見線が、電線再開通となりました。 Thank、you 本当におめでとうございます。只見線をなんとか復活させたいという、たくさんの方が尽力された結果だと思っています。そんな JR 只見線の記念すべき復活に魅力ながら、何か僕りのお手伝いができないものかなと思いまして、まあ、お手伝いというのもなんですけれども、ただ普通に只見線に乗るのも間違ってはないんですけれども、もう一工夫した方が楽しんでいただけるんじゃないかと思いまして、いろいろ考えました。それで、只見線では毎年秋に臨時の 観光列車が運行していますただ線満喫号と言います去年までは普通区間がありまして会津若松から会津川口駅までの限定的な運行だったんです今年はただ線全線再開通ということもありまして会津若松からただ駅まで直通で運行しているということでじゃあこれに乗る以外の選択肢はないよねと思いまして早速1ヶ月前に指定席券を入手しましたそうそう説明が遅れました僕が今いる場所はただ線満喫号が入線 すする会津若松駅4番ホームにいます簡単に説明をします。ただ線満喫号は指定席が2両、自由席が1両、3両編成で運行するそうです。指定席券を購入する場合は、大人1枚530円が必要となります。それから、途中停車する駅、ご紹介します。一つが西若松駅、この次が会図番号、そして次が会図柳津、この次が会図宮下、そして会図川口駅と、こういう順番で終点のた見駅に向かいます。 僕が知っているのは以上です。雑ですいません。もうちょっと説明しろよと言われるかもしれないんですけれど、遅ればせながら、ただ見線の復活を、僕内りのアプローチの仕方で立ち会いたいなと思っています。そんなこんなもありまして、グダグダなオープニングになってしまいましたけど、とにもかくにも、ただ見線満喫号で楽しむ JR ただ見線の鉄道旅行、一緒に楽しんでいただけたらと思います。もちろん観光列車になりますので、今回のただ見線満喫号の旅も、観光列車で楽しむ旅行機という、 再生リストに加えさせていただきますのでこれまで配信させていただいた作品と一緒に楽しんでいただければなと思いますそれでは只見線満喫号の旅を一緒に楽しみましょうお弁当を予約していてそれを買っている間にもう入線していましたこちらが今回僕が乗車する観光列車た只見線満喫号ですこれ以上の説明は不要です指定席券もありますからとにかく乗ります これが駅の構内で取り置きをしてもらった駅弁です。大人の秋ご飯。入荷した数が少なくて取り置きしていなかったら買うことができなかったみたいです。いや、本当に間に合ってよかったです。ちょうど駅員さんたちがただ見千万吉ツ号の見送りをされているところです。乗り込みまーす。乗れるかな ?1 号車の16なので。 現在の時刻10時17分です。 検討させていただいておりますタバコはご遠慮くださ い, いだあっという間に西若松駅に着いてしまいました僕もあまり情報を持ってないので聞いてみたら途中で5つ停車駅がありますけれどもその途中途中でいい景色が撮れれば頑張って撮ってみたいなと思います 西若松駅10時27分出発しました。次の停車駅が会津番芸駅になります。指定席券の確認も終わりまして、これでやっとこの観光列車の旅が始まった気分になりました。 10月なので稲の借り入れもほぼ終わって、歩場にまだ稲穂が残っているところもありますけれども、借り入れが8割ぐらい終わったような状況で、車両基地の色合いが強く見える会津大松駅を出発して、およそ25分程度経過しまして、周りは農村地帯という雰囲気に変わってきました。 そろそろ会津番迎駅に着くと思います先っきさんに聞いたら会津番迎駅から先が只見線の綺麗な景色がたくさん見られるということで期待してくださいと声かけてもらいました野中会津番迎駅です今ホーム入りましたホームの周囲にススキと名前はわからないんですけど黄色い花があって本当に綺麗ですよドアがもうすぐ開きます 久しぶりだ半年ぶりりだ半年の会津番劇です名残惜しむ暇もなく会津番組駅出発です。 ここからが只見線の本領発揮です。僕は3月に大雪が降った時の只見線しか知りません。10月の只見線はどんな風景を見せてくれるのか非常に楽しみです。 当時引っ張って伸びている坂道を下がっています確か10月1日の運転再開時にトラブルがあって乗客の皆さんこの線路をずっと歩いてたっていうことを聞いたんですけど間違ってたら本当ごめんなさいなんですけれど今日は何の問題もなく進んでいますあれは多分嬉しさが余ったんでしょうね が変わってきました名もなくや津柳津です出口は右側です会津柳津といえば駅舎の外に展示されている蒸気機関車が有名ですそれから会津の赤猫の伝説が生まれたのが柳津なんだそうです、ね 会津・柳井津駅を出発しました。ホームにたくさんの人がいらっしゃるんですけれども、お顔を映すわけにはいかないので、映像には映ってませんけど、手を振る形で答えさせていただきます。またいつか来たいと思います。ありがとうございました。 これでもう何本目でしょうね。今抜きました。もうすぐ田並線の一番のボトスポートをる第一田並川橋梁を通過します。こっち側です。こっち側に鳥鉄三座寺がいっぱい鉄道のあたりを通過します。スタンバイしてるんです。もうそろそろ。 列車が減速しました、ねあ。これだ。ここです。今ちょうど第一多磨川橋梁を通過中です。ちょっとだけ周囲の木々が色づいてますね。もう通過してしまった。残念。息つく暇もなく第二多磨川橋梁が詰まってます。今度は収めたいと思います。 ただいま、第2南川橋梁通過中でーす<音声>会津宮下駅に着きました<音声>会津宮下駅着きました 会津宮下駅を出発です次の停車駅は会津川口駅です会津宮下駅の方で地元の方々が盛り込まれましてどうやら山歌の披露をしていただけています船橋に配布して他を移すことはしませんが楽しみに行かせていただこうかなと思います あまた貞美川が木々に隠れてしまいました。あ本当に貞美川いつ見ても綺麗だな。 ありがとうございます。これよりご乗車いただいた皆様に歓迎の意を込めまして、今から藍津沿口駅までの約10分間、三島町語辺サークルの皆様に昔語りを披露していただきます。北愛税、よーくごらんたなし。今、凍り過ぎた駅は早戸駅っつーだけど、鶴の湯温泉っていう隠れた温泉があるのなし。いい道ができたよー。そんないい話はなくなれな キュウリンのみんなしではなかが、とお湯が出てんだら、これ で, でも入って、とってこうならなくようになった毎日毎日毎日毎日のど毎年毎年の御堂様さんお参りしちゃった、いやし、夢、ちょっと二人がな、今年もいたんだろう、そうしてお父様がおって、あちは、しょ、よれどうして、どうか、今年も一年長でいただきますように、お願いします、なって言って。 この鉄橋が見えるとということはもうこは、もそ川を超至近距離で見ることができる絶景の駅にもうすぐ到着します。 あ あ, <音声>あーなんか北海道とかと強引に雪降ったりとか あい川口駅出発しましたもう北川崎停車駅はありません終点の只見行まで走り抜けますもうすぐ第5只見川橋梁にというか今、第5只見川橋梁今通過中です2022年3月に復旧具合を見に行った本当に思い入れの深い走りただいま通過していきます 六合図御町村に関連するクイズの応募用紙いただきましたんですけどこんなに詳しいわけじゃないから多分当たらないだろうな応募して只見駅にある応募箱に投函するのかなこれは確かにここに只見駅に設置してある応募箱に投函してくださいって感じそれで今第6只見川橋梁で通過中です タダミせ全線運転再開記念クイズ答えてみましたが全くわからないので適当に丸をつけてしまいましたこの映像を見ている方正解お分かりになるでしょうかもしわかるようだったらぜひタダミせ満喫号に乗ってこのクイズ参加してみてください僕はもうボロボロです<笑>今思い出したんですけどお弁当とか買っておきながら結局のところ食べる時間もなくて 一滴も飲む余裕がなくて、この次の次に配信する旅行動画の中で、3泊4日2日目のお宿を紹介するんですけれども、改めて食べればいいかなと。荷物は増えちゃいましたけど、ポジティブシンキング大事ですから、と物もかくにも至らないところもあったかもしれないんですけれども、綺麗な景色を楽しんでいただいたら、肩の見守りを感いる気がします。 ちょっと取り損ねちゃったんですけど通過した場所で待ってたよ只見線っていう横断幕を見かけました只見線の全線再開数を待ち焦がれてた人々がいたっていうことですこの全線再開数は何か新しい一歩のような気がしてなりません第7橋梁が見えてきましたよせ眼下には只見川が流れております 辛いでですすけど第7畳川橋梁を通過中です本当復活してくれてありがとう君がいなかったら只見まで行けなかったよ取り損ねましたけど「おかえり只見線」という旗がひらひら揺れてました沿線の人々の待ち焦がれていた気持ちが旗に表れてますよね同じ思いです 色抜けてたった今只見町に入りました。只見町に来るのは僕初めてですね。 ただみ町の魅力をまるっと知ることができる町の総合観光施設ですここでしか買えない只見町ならではの特産品や只見線のグッズを販売していますその他併設してある軽食コーナーでは手作りの軽食を楽しむことができますレンタサイクルの流し出しも行っておりますのでちょっとそこの只見ブナと川のミュージアムまで行きたいっていう方や只見町の絶景を求めにちょっと遠出したいなっていう方はぜひぜひご利用ください うあれですのそうそうです、のいすあれで も, もう、はしごにしちゃって、だいぶ、そう、はい。はい。 あと4分で、ただみ駅到着です。あっという間の2時間30分。あちょっと、来た。ただみ駅に着きました。到着です。 駅に着きました。 というわけで、只見線満喫簿を言って、2022年10月1日に全線再開通した JR 只見線の旅をご覧に入れました。どうだったでしょうか至らないところもいっぱいあったと思うんですけれども、楽しんでいただければと思います。これからいろんな方が関わって只見線復活に繋がっていると思うんですね中でもある只見線に縁が深い方のインタビュー記事を読んで感銘を受けたのが、只見線の復活を単なるブームにしちゃいけないっていう風うにおっしゃっていたのが、とても印象深く、 てやはり僕もこれを新しいスタートに只見線が長く運行され続ける路線であってほしいなと思いまた何かの形で只見線に乗って僕内のお手伝いの仕方で関わっていけたらいいなって改めて思いましたでまとめになるんですけれども今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメントと高評価チャンネル登録お願いします次回の只見線復活編は幕末に活躍したある武士に焦点を当てていきたいと思ってますぜひ楽しみにしててください それではスズメ橋が僕を睨んでますので早めに切り上げます最後までご視聴ありがとうございましたかわいい只見線満喫号に乗った人向けに観光協会の方から記念品のプレゼントがありましたお水とパンフレットいただきました